電子フェスタの乗り子隊続きましての曲は本場高知の高知わさこ祭りの総踊り曲「鳴子花」です是非高知の独特な雰囲気の高知節の雰囲気を楽しんでみてくださいそれでは乗り子構え よっ 「あっくじらはしをみたあておはあけが」「くみをあらうおはよう」「はるはるはるはるはるはるはるはるはるはるはるはるはるはるはるはるははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは あら 自由の風を」<音声>「どこにあがらかに」「ジャンプ!」